こと次元の才能と美貌で注目の中サンドルーリー主演佐と母は報道が過熱して身の危険を感じている。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。若き才能の発見はスポーツ観戦の醍醐味の一つ。それもこと次元の才能であればあるほど味わいは増す。 例えば、女子駅伝で17人抜きを見せた中さんのドルーリー・シュエーリー、シエリー15のように、1月15日、京都市で行われた全国都道府県大港女子駅伝、中学生区間の3区3キロで、岡山県津山市の中学3年生、ドルーリー・シュエリサとは、 17人をごぼう抜きにし、従来の記録を8秒も縮める9分2秒の区間新記録を出し、圧倒的な印象を残した。おまけに、美しい容姿も腕を大きく振るダイナミックなフォームも日本人離れしていると話題になったが、それもそのはず。カナダ人の父と日本人の母を持つハーフなのである。勢い注目が集まって取材も殺到したようで、 津山市の自宅を訪ねると、報道が加熱して生活もしづらいですし身の危険を感じています。図書エイさんの母親、気持ちはわかるが、今後、さらに注目されるのが必死ではないだろうか。練習メニュー、食事の栄養バランスも自分で考案、取材したスポーツ紙の記者も、 もごもごとしたしゃべり口調だったりほとんど喋らなかったりする陸上選手が多い。中彼女は言葉を選んで遠い即業に歯切れよく答える。そういう頭の回転の速さも陸上競技に活かされていると感じます。と話すのだ。事実、彼女が通う鶴山中学の女子陸上部員はたった3人。 だから、練習メニューは自分で考えており、昨年の駅伝には貧血で出場できなかったのを機に、栄養バランスも自ら考えるようになった、という最女だそうだ。同級生の父親によると、カナダ人のお父さんが英会話教室を開いているからか英語が得意らしく去年でしたか英検準に急に合格したと聞きました。 全科目が得意で、オールゴらしいと聞いたこともあります。同学年の女子が一人もいないのに陸上部を選んだのも、真の強さの現れ。小学校時代に一緒にバスケをやっていた子から、バスケ部に誘われたけど、陸上を選んだという話で、意志が強いんですね。女版ゴルゴ13小学校時代のバスケットボール関係者は、ズバ抜けていたかどうかは、 ともかくとても上手で足が速くジャンプ力があった。走力とジャンプ力を生かしたフォワードで、レイアップとかをよく決める点取り屋でしたよ。と語るが、地元の関係者によると、周囲からは陸上競技以外の、球技例えばバスケットボールとかバレーボールなどとの、二刀流三刀流もできるのではないかという話が出て、います。 少なくとも陸上競技に関しては、どの種目もこなしてしまうので、不可能のミッションがない漫画のゴルゴ13にかけて、女版ゴルゴ13と呼ばれています。事実、スポーツ先進国のアメリカなどでは、若いうちは、多種多様な競技を経験させ、それぞれのいいところを吸収させるのだという。その方が長所は伸びるのだそうで、そんなところにも、 彼女の伸びしろが見えるのである。だが、地元の知人によると、スポーツと学業以外に水彩画にも秀でた才能を発揮しているという。すでに2つのコンクールに入選。そのうちの1つは、4年ほど前に模様された岡山県内の落農に関するコンクールだったようで、彼女の作品は今、地元の近代美術館に展示されているそうです。 現代風のダイナミックなタッチで狼などを描いていて美術関係者もクオリティが高いと高評価なんだそうです。週刊新潮2023年2月2日号掲載新潮社、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。